皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年7月3日。バージョン 6.2 まであと3日となりました。今回のあと3日画像は、初代名優の絵ですね。そして、バージョンアップ前の日曜日ということで、やれることがあまりありません。やれることは、持ち越しても宝珠が出るとは限らない達人クエストくらいですかね。 バトルグランプリ個人戦が終了となりました。参加された方、お疲れ様でした。左上の書き置きメモで毎日新着報告していたフレンドさんがいましたが、上位入賞はできたのでしょうかざっと見てみましたが、その名前はありませんでした。やはり上位200人までというのは相当高いハードルみたいですね。200位にランクインするためには、1万ポイント以上取らないといけないというのがヤバすぎます。